えらく久しぶりな気がするの懐かしいのだそうねずいぶん時間が経った気がするよそれだけいろいろな経験を積んだということじゃなそっかそうかもしれないねル大丈夫かな<笑>みんな元気出そうよウイルスのことだものきっと無事さ アディそんなにボロボロなのに元気ね元気元気それが俺の取り柄だもんねそうねそれにね何もし行方がわからなかったらアイシャさんに聞けばいいんだよそそっかそうなのだアイシャ殿かアイシャ様なら何でもわかるのだそうさ だからとりあえず、アイシャさんのお店に急ごうみなさん、お帰りなさいアイシ様<笑>ご苦労様でした赤の集落では何かありましたか ごめんなさいアディお主が謝ることはないぞわらわのミスじゃ誰が悪いわけでもないそうですかそんなことが逃げてきたんです俺。せっかくアイシャさんに注意してもらってたのに。 ずいぶん厳しい旅をしていらしたのですね。そんなに傷ついて。ルークっていうすごく強いやつがいて、そいつと戦ったんだ。生きてるのが不思議なくらいだった。とにかく、ご無事で何よりでした。大射様、大射様。なんです、ラビーさん。いるか。 しました。占ってみましょうね》<笑><笑>こ《ここれは》何《悪い結果が世界が炎に包まれていく》《黒の動詞》 ウルラス、一体何を<笑>ダメ姉、ね、様だ大丈夫アイシャさんアイシャ殿アイシャ様<笑>アイシャさんイルスさんの行方は分かりませんでしたが恐ろしい余地が黒の同士が。 何か関係あるんだね。はい一体アイシャさんはどんな未来を見たのそれはななんだあれは怪物何なのあっ あ, あれは黒の同志ウルラス 世界は滅びるべきであるこの混沌とした世界は一度滅び制御されるべきなのだそしてそれこそが究極的にこの世界を救うことにもなる我大魔同士ウルラス・ラ・マクリーンの名において今ある全ての世界に等しく滅びをもたらさんことを ここに宣言する37の都市その周辺にある全ての集落人が住まうあらゆる場所は滅び去るであろう我と我が配下からなる無滅の力によってウルラスあの大魔導士のウルラス大魔戦争の英雄無敵の魔導士が 世界を滅ぼすと。そんな…そんな…まずその手始めにこのセルリアを怪人にキスこの滅びを止めることは誰にもできぬ運命を感受するがいい人々よううわ 野郎ども食後の運動だ気軽にやれ兄貴何だバニーいくらウルラス様のご命令だからって俺たちはウルラス様の道具だこんなのおかしいよ世界を滅ぼすなんてウルラス様にはお考えがあるんだバニー分かったお前は戻れ俺一人で十分だお前はこんな光景を見ることはない 行け俺の言うことが聞けないのかあ分かったるアミ私は別行動を取らせてもらういいだろうお互い顔を見ない方が気持ちよく仕事ができるってもん、ね 大方こっちをお取りにするつもりなんだろうがあいにくとお前の出番はないぞ門を固めろこれ以上ヤツらの侵入を許すな 火をかけろこの町を灰に帰ちまえ俺、行くよ、戦いに。アディボー、体は大丈夫か平気だよそんなこと言って、足元がふらついてるじゃない。無理よ、そんなんじゃ戦えないよ。サイヤ、でも町の人たちが。ねえ、アディ。 私たちが戦っているのはとんでもなく強くそして大きなうん分かってるよそして私たちの使命みんなにできない私たちにしかできない使命は敵を倒すことじゃないアーティファクトを取り返すことなんだよサイヤでも俺今戦わないと。 それれだだけ言っっててもまだわかってくれないの今戦わなくちゃいけない理由って何なの強いてあげれば己の誇りのためじゃなシーファ自己満足かもしれぬしかしそれでも今この場で逃げ惑う民たちを見捨てることはわらわにはできぬたとえその民がわらわの民でなかったとしてもじゃシーファ お師匠に言われたことがあるんだ修行して得た力は誰かのために使うべきだって俺今がその時だと思うアーティーだからごめんサイヤ行こうシーファうんみんなは避難しててちゃんと逃げなくちゃダメだよ仕方ない奴らじゃのう あなたの判断は正しいいと思いますよ私も行きますね私がいないとろくに身を守りもしないんだから<笑>そういう賢くないサイヤさんの方が素敵ですねアイシャさん全てが丸く収まるように祈っていてください ね, ねえ祈りましょう私にはそれしかできませんから。 みんなと一緒に行くのだラビィさん、とても危険な戦いなんですよアイシさんも…そんなにみんなのことが好きなのうんアイシャ様も好きでも、アディーたちは…仲間だから…生まれて初めてのラビーの仲間それに、アディも言ってた力は… 使うって愛者様に教えてもらった力ラビーは今使いたいのだ子供はいつまでも子供ではないのですねあついこの間うちに来たような気がしていたのに。愛者様気をつけるのですよ危なくなったら逃げていらっしゃい お守りください世界を司る者よお前たちやめるんだそれ以上の狼咲は許さんぞお、またお前らかおとなしく逃げていれば見逃してやったものわしもいるぞ<笑>牛野郎かいつぞやの決着がついてなかったな みんな、来てくれたんだ女様の理想を邪魔する奴ら、まとめてぶっ壊してやる ゆかの敵じゃもうダメなのだ<笑>まだだよまだ避難している人たちがいる俺たちもう少し頑張らなくちゃここまでのようだなお前たちはよく戦った降伏するなら命までは取らないぜ<笑>俺は強いやつは好きなんだ無駄に殺したくはねえんだ 幸福などできんわらわの誇りにかけておーそうかでは誇りを胸に抱いたまま死ねえ<笑>何おっと動くなよ次の矢はお前の顔面を射抜くぜどこだどこに居やがる動くな このフォークアイ、フィルスの矢から逃れられると思うなよフォークアイ、翼の民で最高の射手に送られる称号か<笑>俺の銀を弾き飛ばした矢、穴が散ってたらめでもなさそうだなこの声は…フィルマンフィルスどこじゃ争いはむなしいもんだぜさあ みんなで愛の歌を歌おうな、んだってラララーな、なん だ, ラララうわななんだこの音波は。<笑>新手の魔法攻撃か失礼芸術を理解できない蛮族。ゾルだイル…イルの歌なのだま、間違いないわね この歌を聴くのが嬉しいと思うことがあるとは思わないんだぞああそこの屋根の上ッフッフッフィルス遅いよもっと早く来てくれればいいのに焦るな焦るな真打ちは遅れて登場するもんだぜ。 十分足 し, 出したしどうする赤の戦士よまだやるかち、命見ようがな奴らです聞くぞ<笑>ようしばらく見ないうちにずいぶんボロボロになってるじゃないか よしよウしィルスさん無事でよかったまあお主のことじゃ早々死にはせんと思っておったが な, な心配してたんだぞウィルスウィルスお帰りただいま皆さんご無事でご心配おかけしましたアイシャウィルスさんもご無事だったのですね でも本当によく無事だったね心配したのだああ結構本気で危なかったんだぜもうダメかと思った瞬間に助けが現れてねあの状態で助けが助けられた俺自身が一番びっくりしたよ一体誰が助けてくれたのわからないかその人は強力な魔法使いで ウルラスたちの一瞬の隙をついて俺を助けることができる人なんだぜあもしかしてなるほどなおっしょうおっしょうだね ご, ごめいとそれでお兄様は今どこにいるのシルバリデの森、アディたちの故郷さそれではこれからみなさんはシルバリデの森に行かれるのですねはい 皆を連れてこいいということうなので足手まといでしょうけれど私も連れていってはいただけませんかアイシャさんもはいこの町は廃墟も同然です私がいてもできることはありませんしそれにタリス様にお会いして尋ねたいこともあります 確かに引き受けたよ、愛車さん。愛車様も一緒。それでは皆の準備ができ次第出発するかの。オッケー。お師匠に会いに行こう。やっとお兄様に会えるのね。<笑>なんだかずいぶん遠回りしちゃったね。 は変わわらないわね魔力がこの地に満ちているの今度は迷子にならずに済みそうなのが、ね、<笑>そうねタリスさんの魔法で迷宮になってるそうだからな普通に入ったら迷うらしいどうした何かの気配が。 特に怪しいものはないがのう気のせいかよう久しぶりだなお前たちお兄様お兄様お兄様おっしょう。 ただいま戻りました<笑>どうしたんだアディお前もサイヤと一緒に飛び込んでくると思ってたんだがおっしゃ<笑>まあいいアディお前もこっちに来い久しぶりに顔を見せてくれ くれぐれも森から出ないようにと手紙に書いたよな覚えてるかうんででもおっしょおれはでももかももあるかお前のことを知られたくなかったんだがななにか言ったおっしょうなんでもないあうん ハリスその辺で勘弁してやってくれんかなもう本当にありがとうよこいつらを守ってくれてわしは何もしとらんよすべてはアディたちの力じゃようヒルスご苦労さん感謝翼の守りがいつもあなたと共にありますよ<笑>いいぜヒルス いつもバカ弟子が助けてもらってることだしな。ありがとう師匠。なのだ。おっと、可愛 い, いお嬢さんだ。君がラビか。手紙の件はすまなかった。アディーたちに会えたからニノだ。<笑>ありがとうよ。アリス様、お久しぶりございます。あいさ。君まで来たのか。 ルリアは破壊されてししままいましたから君ならいつでも歓迎だゆっくりしていってくれはいでそちらのお嬢さんはああシーファって言うんだ青の部族のなんとお姫様なんだよ言葉遣いと外見だけなのだラビーさ ん, んー こ, これがいやこのお方が 緑の守護者あの緑門のタリス元へタリス殿う美しいわらわの部族では見たことのない男前じゃろくな言い方をすればわらわのタイプとかいうあれかししかしタリス殿は緑のお方じゃみ緑と青が混ざればそれはどんな色じゃったか わらわは何をけのわからんことを青の姫巳先代の守護者に似て物静かなお嬢さんなんだないつもはこんなじゃないんだけどうんとりあえず飯にしようか久しぶりにサイヤの料理が食いたいなはいお兄様わわらわも手伝うぞ 師匠俺聞きたいことがあるんだなんだアディなんでクロの同志は俺やお師匠を狙うのうんもう隠し事をしている場合じゃないないいだろ話してやるようんこの世界の成り立ちとアーティファクトとの関係についてはもう分かっているなうん大体のことはアイシャさんに聞いたよ 20年ほど前そのアーティファクトを狙って異世界から魔物が現れたこともうん4人の守護者と1人の偉大な魔導士が異世界の魔物を封じたことも偉大な魔導士って黒の同士のことなんでしょではその4人の守護者のうちの1人が俺だっていうことも 師匠がそうだ今まで黙っててすまなかった知ってたのモーさんイルズシーワーアイシャさん あ, あああ俺たちは子供の頃から「寝物語」で聞かされてたからな緑の守護者偉大なる魔道士タリス殿のことは部族のものなら誰でも知っておる。 ラビーは知らなかったのだすまぬアディ・サイヤこればっかりは時が来たら自分から話すとタリスがガンとして譲らなくてなタリス様は変なところで謙虚な方ですからそそんなもちろんアディお兄様 どうしてかっこいいアディだってサイヤお師匠は英雄だったんだよかっこいいよなアディそんなこと言ってる場合じゃないでしょもうお兄様の育て方が悪いからアディが甘やかしてたのはお前も同罪だと思うんだで 話を戻すぞ、いいな今の話では分かったと思うが俺はシルバリでの守護者だ故にアーティファクトシルバリでは俺が持っているこれがウルラスが俺を付け狙う理由だもう一つの質問の答えはお師匠どうして奴らは俺を狙うのそそれはうん どうしたの敵近づいているえ森は迷宮化しているはずだがつけられたなアディえ間違いない敵だ戦える奴は外に出ろお前か仮面野郎貴様 ご命令通りに JP ご苦労だったなタリスシルバリデをもらいに来たぞこの声はウルラス典型かタリスお前の結界は破れぬだが我が配下を送り込むことはできるこの前は破れたがこの数ならどうかな 無駄なことを貴様だけは俺が倒すわからないなぜ私に執着する貴様自分のしたことが分かってないようだな命をもてあそびやがって命分からない さすがだなタリス緑の守護者の力大したものだふん、<笑>様子見のくせによく言うぜしかしお前の力もさることながら我々が作ったその言うな<笑><笑>まあ良いやはり相手がお前では。 一筋縄でゆかぬな当たり前のことを言うもう諦めたらどうだだからこそ結界を無力化する策も生きてくるというものなんだと結界が壊せないならそれ以外を全て壊すまさかそのためにそんな世界に戦を仕掛けたのは お師匠。いや、シルバリデを結界から出すため。ただそれだけのために。それだけのためにセルリアも壊したの貴様、何様のつもりだウルラス。これ以上の犠牲を出したくなくば、我の召喚に応じるがよい。ウルラス。貴様お姉様お姉様 アイシャかお前がなぜここにお姉様、ま、もうおやめくださいアイシャお前は忘れたのかお前の目のことを<笑>我は忘れぬお前の目から光を奪った人間という生き物のさがをお姉様、ま、この世界を究極的に守るためには あのようなエゴイスティックな生き物はいらぬウルラスお前まだあの時のことをタリスお前が人目をはばかるように隠遁生活を送り始めたのはなぜだ自分たちよりも優れたものを恐れ憎み迫害するそれが人間だ我は決して忘れぬ 復讐でもあるのだお姉私は私はお姉様歯医<笑>者さんが黒の同志と姉妹だったなんて今度は本腰を入れてくるなあの様子だとお将力を貸してくれるかうんうんもちろんだよお将私だって もちろん俺もねわわらわがタリス殿に力を重ねることなどありえぬタリスつらいところじゃな<笑>アイジャすまん結局本腰を入れて戦うことになっちまったタリス様いいのです今のウルラスはどこか壊れています で何かに取り憑かれているかのよう確かにウうらす古き友お前は一体どうしちまったんだバニティ かお呼びですかウルラス様お前に聞きたいことがあるああはいアディという少年を知っているなあ は, はい個人的に答えよヴァニティヴァニティ ほど、ね、あの少年とはどういう関係だだ、だめ、アディーは私のことを好きだと言ってくれましたほうそれは好都合だお前が赤の集落の廃墟であの少年をかくまったことは分かっていた<笑>バニティ、こちらへ来い にには人形になってもらうアーティファクトを制御できる貴重な駒だがそれはルークがいればこと足りることウルラ様な何を眠るがいい目覚めた時には何もかも忘れた。 我の忠実な人形になっていることだろう通らせてもらうぜ入ることはできないバニが入っていくのを見たウルラス様のお呼びだウルラス様がバニだけを誰もここを通すことはできないこれは命令だ バニーオバニー 俺がかからないのかアーティファクトウバンバニバニティー仰せのままに貴様バニティに何をした見ての通りだ操り人形になってもらったバカなお前はウルラス様じゃないウルラス様はこのようなことはしないお前は一体誰なんだ やめろミオウわれの中の<笑>ウルラス逃げろミオ<笑>ウルラスさまダメ だ, めだもう抑えられない<笑> 一<笑>体<笑>よくやった戦士よウッウラ様よくぞこの頑固な中身をどけてくれたようやく器が手に入る<笑>そうだな褒美を取らそう。 お前は力が欲しいのだったな貴様何者だ叶えてやろうこの器の持ち主よりも何倍も強力な魔力によってさぞ満足であろう。 しこれからどうするの今までの話を総合するとウルラスが全てのアーティファクトを必要としているのは確かだだがここにアーティファクトシルバリデがある限り奴は目的を達することができない<笑>でも変だよねウルラスはアーティファクトなんかなくても世界を滅ぼせるほどの力があるんでしょまあそうだな確かに変だ ヤツの真の目的は一体何だウルラスは世界を守るためって言ってたけど魔界からの進行確かにまたそんなことが起こればアーティファクトの力に頼らざるを得ないがウルラスは魔界からの進行を察知しているのかなだからアーティファクトを急いで集めようとしているうん考えられない話ではない それなら俺やウルラスよりも余地ならこの人にかなう者はいないじゃ、そういう予感はするが確かに魔界からの信仰がないとは言えませんがそれは今日明日のことではないと思いますですが魔の者の気配も確かに。 感じられるので結局わからないということかそういえばおっしゃシルバリデのアーティファクトってどんなの俺見たことないよそういえば私も見たことない俺も見てみたいなラビーマンお前らは緊張感がないなわかった見せてやるよ これがアーティファクトシルバリデだただのボロッチい腕輪なのだそれってお師匠がいつもしてる腕輪じゃないそうだアーティファクトは姿を変えることができる真の軌道を行うためには本来の姿に戻さないといけないんだからなあんまり乱雑に扱ってるからそんな大事なものだとは思わなかったよお兄様 腕は前に落とししたたっっってて大騒ぎしてなかったっけタリス様、粗骨なところは変わってませんのね。うんす。すんだことは放っておいてだな。それより、こうして集まったのは、もっと大事なことを話すためだろうな。うん。タリスとの言われる通りじゃ。シーファー。 一つ聞いていいか。なんじゃ。話の腰を折り寄って。なんでお前さんタリスさんの後ろから抱きついてるんだ。細かいことにこだわるでないこのへっぽこ詩人。へへっぽこ。シーファ、フィルスのこといじめるな。こんなもの単なる愛情表現ではないか。ああ、そうか。獣は尻尾を振るしか脳がないからの。 う許さないのだこの腐れちゃったなピスさん、ラビーさんにあまり変な言葉遣いは<笑>お俺は無実ですよ、アイシャさん。うん俺は別に迷惑してないぞ、むしろ大歓迎だ。ガラガラ。 お兄様ふん、サイヤも寂しいのかしょうがないなほら、こっち来い能天気なところも変わってませんのねアリスは知り合った頃からアージャよ誰もそんなこと言ってませんこれじゃ話が進まないでしょう。確かに話を元に戻そうか 結局どうするんじゃそうだなアディお前ならどうする俺俺ならウルラスを倒すためにここから撃って出るよほうこのまま森に隠れていても敵は世界中を焼け野原にしちゃうだろうしそうなったら結局守る者がなくなっちゃうものそれがウルラスの狙いだと思う この前はやられちゃったけど今度はお師匠が一緒だからねウルラスを抑えていてもらえばその他の奴らは俺たちで何とかなるでしょそれにウルラスには負けないよその根拠はウルラスにはなくて俺たちは持ってるもの何仲間だよ配下じゃなくて仲間一人じゃ無理かもしれないけど みんなの力を合わせればきっと勝てるよなるほどな合格だお師匠希望を捨てないことそれが生き残る秘訣さ俺の意見もおおむね今アディが言った通りだウルラスと直接対決して奴のバカな野望を食い止めるああうむやるのだ 了解アイシャ占ってもらえるかはいお姉様の居場所と国元ですねつまんなよしアイシャの占いが終わるまでは自由時間だ解散 99989999! 3セット目終了か、はあ腹ペコだけどくたくたじゃないな俺、少しは強くなったのかなこの森もこの世界も平和じゃなくなっちゃったもっと強くならなくちゃウルラスを倒して世界の人たちを救ってそんでもってアーティファクトを繰り返して そして。バニー。バニティ。あ、はあ。強くなっても腹は減るんだよな。おお。言われなくても修行とは関心だな。 こっち来い、褒めてやろうたーいよけたか、生意気なうははは、<笑>おっしょう、ちょっと腕が鈍ったんじゃない嫌がる<笑>しばらく見ないうちに、強くなったなう<笑><笑> バニーバニィなんだねどうしたのバニーアディ気をつくろこいつはねな殺すバニティバニーアディこいつは危険だそんなお師匠バニーはおいよだけで 灼熱の炎よバニーやめろやめてくれよエルダリスバ、バカなエルダリスにこれほどの威力がシルバリディを守れ。 マ無事かおしょよかった無事だったかこいつは俺に任せてお前はダメだはっかちゃダメだよおしょああ熱いのだな何事じゃこれは一体あの子赤のアーティファクトの赤の廃墟の あファクトついみんな下がってろこいつはおそらく俺じゃないと止められんおょうダメなんだよバニーを傷つけないで バ, バニーアディこの子のことバニーはいい子なんだよおなるほどおょう笑ってる場合じゃないラス 殺してアーティファクトウーバガニーどうしたんだよアビン無駄だこの娘魂を縛られているえっ術者の操り人形だ悪趣味な術を使い上がる そ, そんな魂を縛る気 見ているのは分かってるんだぜ姿を見せろ先手を取らせてもらうなんだとお前たちは我が行動を起こす前に我は弟も黙論んでいるのであろう兄に何をした<笑>この娘は悩んでいた その苦ししみを消してやっただけだけ自分で考えることをやめれば悩むこともないなんてことを本人の潜在力を 200% 引き出してやったのだ感謝してもらってもいいくらいだこんな無茶をしたらこの子はじき死ぬぞそれがどうした？どうせ何人も何千人も殺すのだウルラス お前には格好の資格であろう女でしかも操られているものをあやめることなどできないッ<笑>おしょうバニティは俺に任せてくれないかなあのあの子は絶対俺が元に戻してみせるよだからアディ 危険すぎる大丈夫だよサイヤとりあえずバニーを引き離すからこんな奴らちゃっちゃとやっつけて助けに来てよよし任せたお兄様俺はアディーを信じるお兄様ありがとうお師匠バニーこっちだおいで のだなシルバリデの力を使えばこのような戦闘一瞬にして刀突っうのこんな乱戦ではアーティファクトは使えない分かっていて仕組んだんだろうが仲間を巻き込むことを恐れているのか<笑>お前のその情がいずれお前自身を滅ぼすこととなるぞ。 人が人を思う心を失ったらそれはもう人間じゃない目を覚ませウルラス人間フッ<笑>我は人間だこの上もなく、なな、何とか言ってよバニー何<笑>とか言ってくれよバニー殺す ごめんよバニーアディバニー目が覚めたのここはどうしてアディが けるための武器ならいらない。お願いだから戦って。やだ。どうして殺してくれないの？お前がいなくなるなんて嫌だ。 自分を縛る邪悪な魔法と戦うんだ。<笑>バニー。好きだよ。<笑>バニー。<笑>バニー<笑>私もお。お師匠が昔言ったんだ。 それは人が人を思う心だってあっバディがバニー大好きだよあ私も私もアディのことが好きバニティ 大丈夫だよごめんなさいいいよバニーがやったわけじゃないんだからだっていいんだってばそれよりお師匠ちのところに戻らなくちゃ私私戦うよえアディの代わりに戦うそそんなのダメだよ危ないよううん 私、アディの力になりたいんだアディうんうん一緒に行こうおしょうアディ大丈夫か<笑>おしょうやったよ手ひどくやられたなウフフ バニは強いからねボロボロになっておいで何言ってやがるごめんなさいいやお前さんのせいじゃないさ俺のバカ弟子が至らないせいだなおっしう。ウルラスお前の策は破れたぞ人の思いを甘く見たなほう術を解いたかなかなか大したものではないか 人の思いか<笑>ウルラス様だがヴァニティお前は自分の兄を裏切れるのかお兄貴お兄さんえあの人兄貴聞いて兄貴の気持ちはわかるけど今のウルラス様はおかしいよ 兄貴どうしたの<笑>お前の声は兄には届いていないようだぞままさか<笑><笑> JP、ジェピーお前は下がれはニュウ、我が忠実な下僕よアアーティファクト奪う そうだ邪魔するやつこ殺すそうだいい子だなミュウオーお前の中にある破壊衝動その思いの赴くままに破壊せよミュウオーああああ こいつも操られておるのかこの気配。まさか。<笑>それはただの操り人形ではないぞ。我の力の一部を与えているからな。あ、パトゥーム。<笑>行く久しいな、緑の守護者よ。バカ。 を気をつけろこいつは半端な敵じゃないぞ 我に力を矢が弾かれる攻撃が効かないのだこれは一体超回復かまさに魔王の子がたたんだぜおしょう このままじゃアーティファクトを起動させる力を発動させるには時間がいるその間みんな頼むうん了解分かったわレインアロー るよ我に力ををアーティファクトを使うお願い分かっている難しいがやってみよう。 アーティファクトシルバリで命を育む豊穣の緑を我は命ずる自然ならざる者をあるべき姿にエンテリアス今だ 本フッフッフッフッシンヤロー し, し勝負だこんな状態になっても戦いを忘れんかよかろうわしが相手になろうダメ兄貴を殺さないで任せ、ま、ておくんじゃ。 い赤の戦士よ 丈夫、気絶しとるだけじゃあ、ありがとう<笑>しんどい戦いだったけどこれで一息つけるねまったくだな<笑><笑>アディ<笑>おっしゃお兄様言ったはずだ お前のその情がお前自身を滅ぼすことになるとなき貴様最初からこの状況を昔からお前は油断のならない奴だったからな緑の守護者よアーティファクトの使用による精神疲労戦闘が終わったという油断 <笑>苦労したぞこの状況を作り出すのは大事な駒を二つも潰したのだからな<笑>どちらでもよかったのだその小僧が死ねばお前たちの仲間から アーティファクトの統合の鍵はなくな る, なくなるお前が死んでなそれもまたよしううくくそとうとうそろっ すべてのアーティファクトが。